どうも、キンです私は今現在ベトナム・カノイにありますノイバイ国際空港の国際線ターミナルの方に来ております。 これからですね、成田空港の方に帰ろうと思っております。私はですね、まだワクチン未接種の状態ですので、RTPCR 検査の、まあ、陰性証明書が必要なので、こちらのベトナムの方で受けなくちゃならないということなんですけども、私のようにね、未接種の方もいらっしゃると思いますので、その証明書を取るところの場所、まだ分からない方もいらっしゃるかと思いますので、これからね、飛行機に乗ってそちらの方も紹介しようかと思うんですけども、ワクチン接種したところのね、映像、 撮ってきましたので、まずは、ね、こちらの方の映像を、ね、見てください。それではどうぞ はい PCR 検査受けに来ました受けに来た場所はですねこの後ろにあります108ミリタリーセントラルホスピタルというところですね金額はですね確か2800円ぐらいですねはい3000円するかしないかそのぐらいの金額で受けることが可能です、まあ、他の YouTuber さんでもねこの動画上がってると思いますのでということでここ受けに行こうと思います こちらがですね。pcr 検査の受付の場所になって参 ま, ます。ここがね建物の入り口になってます。はい、入ってきて受付という形ですね。 はい受付をね済ませましたらこんな用紙がねもらいました営業時間はですね午前中の場合ですと朝の7時から10時の45分までということで午後だと13時30分から15時45分までということですで結果の方はですね午前中この時間に来ると当日のね午後の16時4時ですね4時から5時の間にねここに来れば PCR の結果の証明書がもらえると午後受けた場合ですと翌日のね9時以降にまあ引き取り来てくださいと書いてあります ね、そしてこのね後ろにあるこの用紙なんですけどもこれがねお支払いした時の後のねまあ領収書になりますで PCR 結果はねこの領収書が引き換券という形になってますので一人に来る際はこのレシート領収書をまあ持ってってくださいと言われましたお支払いを済ませましたらね検査やる場所は違うところでしてここがねさっき受付をした場所でしてこちらの手前に出てきたら右手の方にはい 向かってって真正面にあるここですね。ここの建物の中をずっと奥に入っていきます。はい、PCR 検査終わってきまして病院の方出てきました。ここの PCR 検査はね、やっぱり花の奥グリグリ。ぐりぐり ややられるやつですねタイのね PCR 検査会場のところはですね鼻グイグリやってオトチンコ当たりをねちょちょちょんって触られたんですけどここはね鼻の奥入ってグリグリやる形で終わりでした、えー、片方を1回やって終わりでしたねはいっていう形ですこれでね PCR 検査会場のご紹介ははい以上となりますはいいかがだったでしょうか金額の方もですね まあ3000円かからないぐらいで受けて大変ね安い金額で陰性証明書日本のねフォーマットを確定していただけるのでこれはね安くて未接種の方でもねお財布に優しい金額かと思いますこれからですね日本の方に戻りますのでこちらのチェックインしてから日本に戻るまでの2月27日の現状それをねお伝えできればなと思いますそれではねまず空港の中に入りましてチェックインしてこようと思います はい3階のですね出発ロビーのところに来たんですけどもかなりね、めちゃめちゃ混んでるんですよ、人がかなりいっぱいこんな感じいやー、もうパンパンですよ、すごい人の量、いやー、すごいわ、それではね、ちょっとフライト状況を見てみましょうか。 はいフライト情報がね載ってるモニターのところに来ました私がね乗るやつなんですけどもこちらにここに乗ってあります0時55分発のね東京・成田行きのこれのねレトジェットエアのやつはいこれにね乗って帰ろうと思いますこちらのリマークのところに何も記載されてないのではいチェックインあチェックインというのがね来てますねもうチェックインは開始されているのでチェックインの方ねしてこようと思います VJ932 便のね B01 から B04 はいこれがねチェックインとなってるみたいですねまずそちらの方 B はね、えー、向こうですねはいじゃあチェックインしてこようと思いますはい B ゲートの方に向かってるんですけどもいやーすごい量だねこれもう人混みいやー人混みね嫌いな人これ最悪やん あーもうがっつりいやーなんか東京を歩いてるみたいなこれいやー半端ないねこの人なんかね作業服みたいなのはい着てる人とかいますねなんか韓国とベトナムのねまあローのついてるなんかワッペンみたいなのはいつけてるまあ作業服ですね研修生かなんかなのかなうんちょっと分かんないけど いやーすごい量だ、これはい B ゲートのまあチェックインカウンターのところに来たんですけども、いやー、人、めっちゃ並んでるよ、出発のね、今、ちょうど3時間前なんですよね、9時50分ぐらいなんですけど、いやー、めっちゃ並んでる、だけどね、日本人少ないよ。 ほとんど現地の人が成田空港行くような人が多いような感じですね、行きのね、成田空港からこちらのねノイバイ空港に来た時も、ほとんど9割方がねベトナム人だったので、日本人はあんまりね、こっちに来る時も帰る時もな、乗ってる人少ないんですね、はい、まあねこのような形になっております。ははいい東京成田行きととと書いてますねねそれれでは、ね、っりちょっとこれ時間かかると思うけど はいチェックインしてこようと思いますさっきね、えー、空港店員さんに言われて A カウンターの方もねオープンしたのでこっち並んでくださいといやこっち少ないからねチェックイン早くできそうですいやーよかったはい出国前審査とねあと荷物検査終わりました出国審査の方はね、えー、大体20分ぐらい、はい、かかりましたねでその後のね検査がひどくてですね50分待ちました合計ね1時間10分かかりましてやっとね制限エリア内入ってきたような感じです いやめっちゃくちゃねもうまさしくねイートロフィックパラダイスです。 成田空港第2ターミナルの方に着きました一日日に沿ってないのでちょっとね<笑>見てくれよく悪いですけど、はい、成田空港第2ターミナルにね到着して飛行機から成田空港内に入ってここまでね出てくるまでに。 大体もう12分ぐらいではい出てくることができました。まあ、日本人なので入国はね。まあ、普通に機械でピッと貼ってで、定款申告書もビビットジャパンウェブではい、qr コード作ってバスッと行けば日本のね。空港に着いてからまあ外出るまでは多分ここの空港も一緒じゃないかと思います。思 今現状のねベトナムのハノイにありますノイバイ空港は空港の方でかなり時間がかかっちゃうみたいなたまたまね今日人が空港が多かったっていうなのかもしれませんけどねはいそれではねベトナムの動画はこれが最後となります、はい、今回の動画が参考になったと思いましたらグッドボタン高評価それとねまだチャンネル登録されてない方はですねチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは次回の動画でお会いしましょう次はですね違う国になりますはいそれではまた バイバイ